ふう逃げようなんて思わないでよね。 無我の凶器逃げ道はありませんっ歌よ錦となれ雨はびこれ信頼感度こ こ, ここよりだ。滅のここそこ弱滅の時。っっっっそこそこ いのずちふってさあゆるか動くはぁく逃げようなんて思わないだよね無我の境地よしそこふってふってふってふっおさよ二色とはっ っ, っ信頼感 に気をつけて風だーここより弱熱の時よっタ、うん、っフっこの剣は分かるかい左右ルコー走るより飛ぶ方が速い逃げようなんて思わないでよね無我の巨人フ、うん、<笑>っチっチッ ここにあるぞ元山八九お嬢様の仰せのままにここだよ風だぜんぶドカーン何ならえっだっよ。だ い, いやっ剣女万丈断罪のなにおいせ一緒に遊ぼうよ逃げようなんて思わないでよね は<タッ>あ。あー天理 電動万象。ガンザン発見、夜の幻現。一緒に遊ぼうよ、逃げようなんて。火力全開。よいしょ。は あ, あ。剣の万石。姿を見、足元に気をつけて、風が。弾けきが、ねえ、無得。 くっ逃げようなんて思わないでよね。 みんながそばにいてくれるわ。はあ。稲比すなわち永遠なり。ふ。やっ。はっはっ。うん？ふ。逃げ道はあります。ああいうルカこの剣はわかるかい？みんなは俺が守れ。へ。目張よ、は跳びこえじ。ここより。 弱滅の時。そこふっせっ見切りました股間扇くらみんながそばにいてくれる3えっはあ、無我の境地ふっふっふっふっっっさばきのいか 雨描きがたし歌よに一えなこの全力攻撃はびこえ芽生えよここより弱滅の時さそこせっッっア逃げ道はありまかッここオオみんなは俺が守れせいサー無我の教師 やっせっせっ見切りましたああいうルコみんなほがそばにいけば粘よここよりも滅の時はっせっ